あなたの心にいるハートはいということでコンパイルハートを非公式バーチャル YouTuber のイルハートでーす今回はですね画面を見ての通りなんとなんとアズールレンクロスウェーブの実況プレイをやれることになりましたそして今回は。 いるハートチャレンジということでこんな感じの条件で挑んでいきたいと思いまーすじゃじゃん<音声>これをクリアしたらなんとご褒美がもらえるという太っ腹な画でございまーすそしてねなんともらえるのがこちら<音声>これはひどい絶対ハートクリアできないと思われてるじゃん いや、ま、確かにイルハートゲームヘタッピーだからねただただ今回はねなんと私イルハートかなり練習をしてきました今までのイルハートとは違うんでねもう見てろチェクショーということでやっていきたいと思います それではではすね早速、エクストトリームバトル始よしいきましょう なんか、あれですね。動きとか音とかもかっこよくて。そうですね。よし行きましょうよしーーそうあと、そこで気で行きますまかあああああ、あっああ、ああ、ああああ、ああ、ああ、ああああ、ああ、ああ、ああ、ああああ、ああ、ああ、ああああ、あ<笑>あ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あうんあ、ああ、ああ、ああああ、ああ、ですよ。あの、さすがああ、ああ、ハートも、こあ、 いきなりね、ハードっていうのはちょっと難しかったかなーっていう感じなんですけどいやでもあの今のでねだいたいわかったんで次こそね次こそ勝って公式に帰り咲いてみせますからということで2 0 0名いきましょういってまいりますよしいやこういうのはねまだまだですせめでいいかじなんですよよっああ、そっち あ, あうん きましょうーーあーあれーほうい や, いやーこれはーあれですねあとちょっとイルハートはねあとちょっとうわければーいけた気がするんですけどいや でもね、ハードもねこう、よりがいあって楽しいんでねいつかリベンジしたいと思いますいやー正直ね、まあねさすがはハードって思ったんですけどねいや、でもハードでもね結構頑張れたんでねノーマルはいけると思うんですよ。限ってきたよしということでノーマルモードでやっていきたいと。 かまてるよ、ねー ちょ<笑>っと<笑>そろそろコーでいきますね。<笑> 痛いのあ ら, あ, らあれですあのいルハートのご本うのためにあっあっあっあっあっあっあっあよああっあっあっあっああっっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっ 奇跡してやりますよーいどうれなーであ痛いのは。 これは攻めるが勝ちっていうのがね今回のウィルハートの戦法なんでねやっていきたいと思いますそろそろ本気で行きますあ、あ、あいい感じに避けれてるんじゃないですかこれ いけおそろそろ本気でいきますわ。いけ これ、いけいやでもい構いい感じだと思う。あ待けくっくっじあいて い,、うん、いけるいけるいけるいけいけいけおかしいけいけいけいけいけいいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいたいけいけいけいけいけいいけいけいけいけ こうノーマルクリアして肉もらってハッピーエンドが現実的だと思ってたんだし あ, あこれめっちゃ悔しいいやごめんよしまかぜちゃん限ってきたーよし最後はイージーですねこれでもいといや迷わないでいくよあと島風ちゃんのためにも。 ん<笑>ばれやいい よ, し, おれちっよっしよしよし。 いおいやでもさガッんポしガッツポうま、ね、くなってきてるんじゃないですかイルハートもおいっぱいそろそろ本気でいきまさかああよかったあ あ, あよかっ た, かっ た, かったあ 何で、ね、そうそうですか逃がさないあれ ヘイどうかしらヘイギョライダーそこもう少し頑張れるなどうかしら いやでもねこれホホハホホホホホホホホ度目ホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホいホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホ よしす ここまで勝てたんだから、もういけますよ。ええ、しましたわ。頑張ろう。島風ちゃん、おお、したことが。今も、あとちょっと惜しかったですね。はあ、勝ちましたー。やった。いやー、島風ちゃんに、いるあと、無事に勝利を捧げられます。 いやこれあれだなあの、ノーマルまでねもうちょっと頑張れたかなと思うんですけどいや、でもね、何にしてもねクリアできて、すごいよかったです嬉しいやった<笑>やこれいつお収録現場にあるやつじゃないですかいや、<笑>いや、この飴はあの、ゆはともさっき食べましたけど<笑>はい、というわけでね最後に イルハートと一緒に頑張ってくれた島風ちゃんと記念写真を撮りたいと思います。いやあ、このうさ耳がね。可愛いんですよ。あとさあとさこの可愛い衣装にうさ耳に剣を持ってる。このギャップがね。たまらんですねえ。この衣装さ、本当に可愛いくないですか？イルハートも着たい。<笑> へーあでもポーズとかも結構悩なむなあええいやこれくらいいやーでもあれだなせっかくだから全身写真を撮りたいのってもうちょっと引いてこれくんーあっぜんぶいいんだよなえどうしよっかな んー…はぁ、あ…あー…いいですねはぁ、あはあ…よし…よしじゃあこの辺で取りましょう行きますよ島風ちゃんせーのはいチーズありがとう島風ちゃん いや、今度はねこのかわいい島和ちゃんのためにねイルハートハードモードクリアできるようにねいっぱい練習したいと思いますいやー正直ね、まあ、イルハートこういうなんていうのほんとにこういうアクション性のあるゲームがあんまりね得意じゃないんですけど、ま、でもねすっごい楽しかったしあのー、イージーモードにすればねこうイルハートでも勝てるしねすごい楽しめるなーと思いました これにですよもう何よりもねあのみんながめっちゃくちゃ可愛くてねすごいなんか楽しかったです。<笑>満足です私はははい、はいということでアズルレーンクロスウェーブ実況プレイです